Thank you. お窓が開いてますよー無用心ですよ松川町はのさん殺人的馬いたほらほら財布の中財布の納豆 本村は聞き込み行ったし課長からは今帰ったら絶対怒られるしちょっとここで休憩しちゃおうかなあそうだこの間の中野課長のペースライダー見よ う, うわ中野課長かっこいいななんで中野課長ばっかりこんな役してんだやべボスからだ はい、松田ですどきおってやまた発生したぞすぐ行けあ、なチェさん、はいはいえー、草刈りしとったった、はい、はい、してすぐ帰ってきた っ, った、はいたバテン、今見たら財布なかったい財布のなっとった窓は開けっぱなし窓は閉めるもん、あつかけんそりゃん、ね、ことがあるけんですよよかですか車を離れるときは鍵をかける窓は閉めておく車の中に 現金や貴重品を置きっぱなしにしないこれ守ってください大事なことだからですねあと2回言いますよ車を離れるときは鍵をかける窓を閉めておく車の中に現金や貴重品を置きっぱなしにしないあと1回言いますよ車を離れるときは鍵をかける窓を閉めておく車の中に現金や貴重品を置きっぱなしにしないいいですか なんだ、車上狙いってな。オールが、シャンコツが、すーるもんな。あ、いえいえ、この資格で車上狙いがあった件ですね。あの、見かけんやつとか、うろうろしとる不審なやつは見かけんだったか、聞いて回りよったですよ。河津さんば、疑いよるわけじゃありません。そうやんな、あ、たまがったばいた。すいません、捜査にご協力お願いします。 近くで不審な人物を見かけませんでしたか？そうやんな。確かな。黒のサングラスばしてな。黒の T シャツば着とって、で黒のズボンのやつがな、おってな。ソウルが車に近づき寄った場いたそういえば、あいつばい。まだ近くにおるはず。ご協力ありがとうございました。 う, うわー、やっぱ草戦ではよかねー。お、赤い版だな。はい、ひばりチャンネルです。えー、今回のひばりチャンネルはですね。 ん赤いバンダナのようなやつが走っていったぞうん見つけたおっ財布見いっけ割っちゃうもう。 ナンバーショット車上狙いの犯人に次ぐ貴重な手口で市民の財産を奪うことはアソ警察が決して許さないこの町から世界基準の安全安心をピースアソー うわあ、こうペースライダーでむしゃ茶やから、これオールマンカバンダのしかなー、これ<音声>。はい、もしもしカムトですじゃ。もしもし阿蘇警察署の者ですがはいはい、あさっきの本村さんな。はいはいおっしゃになりました。あ、そうです。本村です。実はですねカムトさん。 現在、捜査中の詐欺事件で、ですね鴨田さんの口座が詐欺グループに渡ってるみたいなんです。なんてな、そら、怒って、そら。このままだと、ですね大変な被害に遭う可能性があるので、私が鴨田さんの家に通帳を取りに伺いたいんですが、私がどうしても外せない用事があるので、代わりのものをやりますので、阿蘇警察署の者が来るまで、絶対に通帳を渡さないでください。はい、はいいままたご迷惑かけますなそら 急いでいきますので、待、ま、っとってください。はい、よろしくお願いします。